ここで、えー、レビューでは演算子をまとめた説明はしなかったんですけども、えー、C ではここで説明してしまいます、うん。で、演算子はですね、結びつきの強さがありますね。例えば、掛け算と立ち算では掛け算が優先。えー、その意味で、この順番に強いものから弱いものに向かって順番に説明していだ、えー、最初にこれ、ね、増加演算子減少演算子なんですけども、えー、これは C 言語における発明なんで、えー 値を1増やすとか1減らすというのは非常によく使うので、それ専用の演算子が C にはあります。例えば、プラスプラス i というと、変数 i の値が1増やされます。さらに得意な点としてですね、これらの演算子は、変数の前に書くことも、後ろに書くこともできます。で、後ろに書いた場合はですね、例えば i を10にして、j イコール i プラスプラスというと、i は1増えるんですが、 ゲに入る値は増やす前の値。この引き全体は前の値ですよ。一方、プラスプラス i と書いた場合は、さっき1増やして11だったんで、今度は12になるんですけども、増やした後の値が k に入ります。こういうふうに、増やす前か後かを、前置かこうやって切り替えるということができます。これは単行運算子ですけども、その他の単行運算子として、符号反転のマイナス、 から、このティルラはビット反転。びっくりは論にして。次は、えー、掛け算、割り算、乗用。同じですね。から、足し算、引き算なんですね。それから、シフト演算子何ビットずらすというのがあります。それから、えー、比較演算子、えー、大なり以上、小なり以下。で、等しい、等しくなる。えー、この辺は Ruby と同じです。だから、ビットごとのとは。これも Ruby でやりましたけども、ありますね。 から論理のアンドとはそして、えー、先ほど説明した、条件はてな、なんとかなんとか。これは、えー、と条件の主義によって、y か z らどちらかを返す。最後にですね、代入 の, の仲間として、えー、足し込むとかそういうのはあるね。例えば、<音声> x イコール x たす1っていうのは、まあ2かな。まあ、よく使うんで、これを x プラスイコール まあ、足し込む。その他に引、引くとか、かけるとか、全部ありますけれども、えー、これが、まあ、地位言語の発明です。まあ、ルビーにもこれはありますね。最後に、順次評価。順次評価ですね、なんか、例えば、法文の頭のこういうところとかには、セミクロンはこれ使ったのに、ここに書けないんよね。だから、例えば、x イコール1、カンマ、y イコール2とか、そういうふうに、えー、まとめて書きたいときに、これ、カンマを使うことができます。 だから、まあ、セミコロンより弱いのはカンバという形なんですね。次は繰り返しの公文です。先ほど if 文はもう説明してしまいましたので、次は繰り返し。で、まず、え、Ruby では最初のホワイルループがありましたけども、C 言語のホワイルループは Ruby と全く同等で書き方が違う。書き方はまあ C 言語と同じように、ホワイルという訳の次にカッコで囲んだ中に条件があって、 本体はこのぐにゃトニャグで囲む。で、もう一つのループとして、フォーループ。これは C 言語を突きにくいので定評があるんですけども、えー、レビューでは繰り返しを係数ループするのに、タイムとかステップのようなのを使ってましたよね。でも、そういうのは一切ないので、C 言語のフォーループを使いにかないんですね。で、C 言語のフォーループはですね、えー、ホワイルループを書き換えたものだった。 から、方の後ろに、初期設定、セミクロン、条件、セミクロン、カウンター、更新、括ことでグニャ、本体、ニャグというのがあるんですけども、これはですね、ホワイルで言うと、ループに入る前の初期設定がここに書ける。から、ホワイルで指定する繰り返しの条件と同じものはここに書ける。それから、本体を実行した後、最後に、例えば、i を1増やしますみたいなのが、まあ、ここに書けるという形になったんですね。 ですから、一番よく使う方は、まあ、i を0に移植設定して、i が n より小さい間、i を1増やします。で、ぐにゃ、なんかですね。これは一番よく使うフォーループなわけです。 じゃあ、このフォーループを使った、まあ、練習問題というか例題をお見せしたいと思います。1、うん、からあ、あるいは否定した値まで順番にカウントしていく。 このマッチはなくていいので、まあ、省略しますね。今度は次々の値を出力するだけなので、でこのタイムズ1というのは値を返さない。返さない場合は、こうボイドという値を型として書いてください。で、変数はインとアイ。で、お、うん、今度は初期値だって1から順番に表示するので、アイイコール1。 n まで表示するので、i は n 以下で、えー、インクリメンタル。そしてですね、プリントエスの、この 3d というのは、3文字分の幅の中に性質を打てるよう、ね、に、幅がいつも揃うようにするために使いますね。プリントエスは前にやってましたけ、ね、ど。 それから、えー、ずっと横に長くならないために、もしも、i が20の倍数、または、i が n、n というのはちょうど最後は n ですかね。その時には、これが会場文字です業界だけを打ちます。これで横に業界が、まあ、横に並んでて、20文字または最後まで来ると、 業界スッで、これ、値を返したので、リターンはいりません。メインとメイン、n をします。整数の場合には、パーセントで、えー、n に読むこといます。 で、タイムズは出力するだけは仕事なので、値を返さないので、なんか代入にもなってます。ただ呼ぶだけですね。で、最後、リターン0。で、終で、タイムズ1があります。 と N は、例えば、ま、50だと、え、こう、ずっとたって、20と40と最後で開業すると。これ幅が3で揃う。まあ、こういうふうにできるわけです。で、今、ま、法文の説明でこれをやったんですけども、1から始めて N まで1個ずつ増やすとか、こういうのは全部、ま、代入と条件とインクリメントとかを使って、係数ループを書かないといけないんですね。 それはめんどくさいんですけども、その代わり、法文は変わったやり方ができます。例えば、i を1から始めて20より小さい間、2つずつ増やします。1、3、5、7とかね。あるいは、10から始めて0より大きい間、減らしていってカウントします。19、8から始まって1までね。あるいは、1から始めて1000より小さい間、2倍ずつします。と、1、2、4、8、5、12までできます。えー、こういうふうに。 さまざまなことが、まあ、法文で書けるんですけども、ちょっとなれば必要です。それからですね、えー、このループから外に出るというのは、まあ、ブレーク。これはルビーでも使ってましたけども、あとですね、えー、この中から次の周回に進んじゃう、それはコンチル。 レビューでは next っていう文があったんですけども、そういう文も使うことができます。それでは演習なんですけども、今言ったループの例題を動かしてみてください。動いたら次のものをやってください。まあ、鍋っとかフィズバットとか、まあ今までやったようなものが多いんですけれども、これらを C でやってみてください。C にならないと先に進むとき困りますから。